私の性格が変わったったてそんなこと言わないでいつもおとなしくするよりおとなしくさせる方だったけどなさて何が釣れたかな心配しないで私が起こしてあげるあおたい本気で行こう 打ってあげよっかちゃんと目を開けておかないとねはまあ、だ<笑>始まってもないのにくたばったの、うんうん、しつこいなそんなに私と遊びたいのじゃあ<笑>これであやとりするのはどう 心配しないで初心者には優しくするから